こんばんは豊崎です、えー、今日「おかえりラジオ」7月18日なんと485回目の生放送で今日もお届けしますまずは、えー、京都アニメーションさんの事件についてちょっとお話しさせていただこうかなと思いますちょっとお時間をいただきます 現状私自身ニュースで報じられている情報以上のことは何にも分かっておらず当然気持ちもまとまってなくて皆さんと共に今気持ちの中では本当に混乱のさなかでおしゃべりをしていますうん正直今自分が抱いているこの複雑な気持ちっていうのをどんな言葉で何と表現していいのかがもう生放送が始まっていながらちょっと分かって いいないんですがそしてこう話すという仕事をしておきながら情けないんですがこ う, うまくちょっと気持ちを表現するぴったりくる言葉がまだ見つかってませんさらに今日事件について私自身がこうしてラジオの生放送を通して話すということが一体どういうことなのかずっと、うん、一日考えていたんですけどいろいろ悩んだ結果やっぱり。 と今私が個人的に思うことを少し冒頭でお話ししたいと思いますまず今じ一番に自分の言葉で伝えと伝えるとするなら本当に被害に遭った皆さんの体だけでなく心も回復する日が早く少しでも早く訪れることを心の底から願っています私は、えー、ちょうど今年で10周年 になる軽音という作品から京都アニメーションの皆さんとは長く関わらせていただきましたデビューしてまだ間もない中主人公として関わらせていただいた軽音は私の声優人生において世界を本当に大きく広げてくれたかけがえのない大切な作品です大切な声の部分っていうのを任せてくださったスタッフの皆様に感謝の気持ちが日々つきません 皆さん、もう視聴者の皆さんが一番ご存知だと思うんですけど、えー、作品とかキャラクターへの愛が本当にたくさんこもっているのが伝わる繊細な描写から体温が伝わってくるようなアニメーションだなとうまく言えないんですけど本当になんかこう心の温度とか体の温かさとか絵からそういうのがいっぱい伝わってくるようなアニメーションだなといつも。 感動させてていいただいておりますそれはきっと作り手の皆さんのあったかい人柄とか情熱が反映されているからだと思っています同じ作品を形にする仲間として関わらせていただけたことが本当に光栄だし一視聴者としても心から尊敬する大好きな制作会社が京都アニメーションさんです今は本当に何よりも皆さんの体の 心の回復を祈っていますご家族や関係者の皆様含め何よりも一番大切で尊ぶべきことは被害に遭われた方の命だと思っています今後も今聞いてくれてるリスナーの皆さんも、えー、同じ作品を愛している同じ仲間としてみんなで思いやりを持って向き合っていけたらなと ということを今、えー、心から思っています最後に亡くなられた方ご冥福をお祈りいたします